今から遡ること約1万 3,000 年前紀元前1万 1,000 年頃の出来事今回の話はアトランティス大陸が沈む前に特殊部隊宇宙連合の関係者が調査に来た宇宙の決まりの中には人の手助けに介入してよい例外の場合があるそれは放っておいたら本人以外の周りにも 多大な迷惑をかける事態が起きると予測された場合である皆さんはかつて一晩で沈んだと言い伝えられているアトランティスという幻の大陸を知っていますかこれから語るアトランティスの真実は前世の記憶に基づいた真実を語るお話で 主に元鳥星人のテウから聞いたお話ですもしかして、あなたもその中の一員ではありませんか答えはあなたの中に眠っていますプライバシー保護のため、登場人物の氏名・性別等は 脚色しておりますことをご了承くださいさて前回までのお話はテウはアトランティス人とは一つの共通言語で話し宇宙人同士ではテレパシーで会話していたしかしテレパシーとは我々の想像とは違い意外にも思ったことが勝手に全部相手に伝わるのではなく 思い浮かべたものをを送送信信ボタンを押して送信するメールのような感覚だったらしいトカゲ星人たちは20万年前にすでに魂の器作りに成功したのにそこからさらにハイブリッド地球人人であるアトランティス人を作ったそれが原因となり過去テウと同じ時期にアトランティス大陸に来た今もテウと知り合いの人物がいてこれから来るらしい。 前回のテウのお話でふみくんは何が印象的だったかなやっぱり最初に思うのはテレパシーのことかなすごいかっこいいと思ったけど実際はメールみたいなイメージなんでしょ想像と違ってちょっとがっかりだけどでもやっぱり一度でいいから使ってみたいなアハハふみくんは好奇心旺盛だね。 トカゲ性の滅亡を止めてくれなくて宇宙連合って冷たいなって思っちゃったけど宇宙の法則には逆らえないんだねふみくん、ずいぶんたくさん理解したねでもふみくんがテレパシーを使ったら変な使い方をして大変なことになりそうだなちょっと、それどういう意味なのあはは、じゃあテウ、早速今回のお話に行ってみよう 遡ること約1万千年前紀元前1万1000年頃その人たちは突然やってきましたその人たちご一行がアトランティスに来たからいろいろ始まっちゃったんですよまあ彼らを悪く言うわけじゃないんですけどでもいきなり来ることはないですよねその人たちはアトランティスが沈む前に来た最後の宇宙人たちでしたその人たちはね 宇宙連合の関係者だったんですよでもまあ彼らがいきなり強制的に調査に来たということは宇宙連合がいきなり強制的な調査に来たってミ君これってどう感じる調査ってあまさか宇宙連合なのに誘拐でもしに来たのテレビで宇宙人人は地球人を誘拐するって 見たことあるし。<笑>違うよテレビの見過ぎかなそうだよねえらい宇宙連合さんたちが急に調査に来たということは何か悪いことを調査しに来たんでしょおふみくん鋭いねその通りさでも宇宙の仕組みのお話で勝手に人の邪魔をしちゃいけないって聞いた気がするけど 調査はしていいのさすがいいところつくねく君その通り普通はいけないことなんだけどでもね例外もあるのさへえ例外があるんだねそれではテウ例外について教えてくれるかいよろしく実は宇宙の仕組みにも例外がありますもしあなたが地球の科学者だったとします あなたはみんなが暮らしやすくなるよう日々研究をしていましたある日すごいパワーを持ってるけどとても危険でもある物質を見つけましたでもすごいパワーが欲しいから危険を承知でその物質を使うことにしました最初は一見安全にその物質を使えているように見えていましたでもそのまま使い続けると重大事故が起きて地球はもちろん 宇宙全体にさえ悪影響を与える未来が待っていますこの負は当然あなたに返ってくるあなたはそれでも自分の貴重な研究を止めないでと言えるでしょうか答えは大多数の人は言えないと思います要は大事なのはバランスなんです自分以外に悪影響を与える範囲が自己責任を大幅に超えた場合それは我々がこの世に生まれて学ぶ 貴重な体のの範囲を超えるのですそれを起こした本人にもその負が必ず返ってくるから、魂レベルを上げるためにこの世に来たのに、そのせいで逆に魂レベルが下がってしまうんです。だからこのまま放っておいたら、本人以外にもとっても大迷惑な、とっても悪いことが起きると予測された場合は、本人含めみんなのために宇宙連合は介入するんです。でも ギリギリまで介入はしないからその前にトカゲ星人は SOS が出せて良かったと思います自分は悪いことをしたって自覚して反省して自首したってことになるからですこれってみんな魂が宇宙の仕組みを知ってて魂レベルを上げるために体験から何を学ぶかが一番大事って知っているからだと思うんですつまり犯人がたとえ謝って罪を犯しても 人に迷惑をかけることは悪いことだという反省、いわば反省する体験をちゃんとすれば、目には見えなくても、被害者へ与えた負イコール刑が軽くなることを無意識でも魂が知っているから、皆さんも納得していると思うのです。その上、肉体を脱いだ魂だけだと、善良なことばかりを考えてるんだから、なおさら原型も納得しますよね。まあ宇宙の仕組みでいう自主は 地球的な犯罪が周りに発覚する前になどの基準はなく、あくまで介入される前に反省して自首すればいいってことなんですけどね。ここで一つ魂レレベルアップトレジャーワーワド誤って罪を犯しても、人に迷惑をかけることは悪いことだという反省する体験をちゃんとすれば。 目には見えなくても刑が軽くなることを魂は知っている確かに心から反省して受首した犯人って少し許してあげたくなっちゃいますね私も心から反省したことは許してもらいたいです<笑>ありがとうございますふみくんテウの例え話はどうだった反省して受首した犯人って 確かに少し許してあげたくなっちゃうとは思わないうんそうだね僕も少し許してあげたくなるよ魂の記憶って不思議だななんでかわかんないけど納得しちゃってることって他にもたくさんあるんだろうねんそういえばさ何でテルがアトランティス大陸にいた時が 約一万三千年前ってわかったのああ、気づいた実は私も最初はわからなかったんだけどね今から来るその人が…それは私がテヨに教えたんだその声はあ、わざわざ来てくれてありがとうこの人が手を抜いてた 宇宙連合のの関係者の人ついに到着した謎のその人、その人がさらなる新事実を語り始めます。